はいえー、皆さんこんにちはサルですえー、最近シェラカップでご飯を炊く機会が増えたんですけどえー、米をねトレで準備するときにえー、ちょっとね面倒だなと思ってでそういうのをあらかじめのなんかやっておいてどっか外出するときに持ち出せるものあったらいいなと思って、えー、セリアでねこんなものを買ってきましたはいえー、これですね商品名がシェラカップランチで取扱い上の注意点として 電子レンジでご使用の場合は蓋を外して温めのみとしてください加熱調理はおやめくださいとあと完全密封容器ではありませんので蓋を上にしてご使用くださいといったことが書いてあります材質の方ですけどポリプロピレンですね本体蓋ともに耐熱温度が120度耐冷がマイナス20度 容量は 310ml となってあります、はい、えー、ジャンコードね、こちらとなります、えー。発売元は株式会社中野さんというところですね。で、えっ、ー、とまあ、シェラカップ型のね、こういう円錐状をしてるんですよ。で、ここがね、こう、ランチボックスですから、ネジになってましてね、えー、ネジでこう、割とギュッと締めることができる感じ。 でシェラカップ型ということでこういうところに入りますのでねぴったりとね収まる感じとなってますので例えばお米をあらかじめここで溶いてもう必要な水も入れてまあある程度締めてで、このリッドディッシュね、えー、これはそうですね逆さまに置けば割とぴったりぴったりともう締まりませんけどねあの、まあ、固定固定する安定する感じもうグラグラはしませんの で, でこういうあのバンドなんかでね 止めておけばそのままどっかね外出に持っていけてご飯を炊けるんではないかということでねいいかなぁとちょっと思っておりますが水が漏れたらねシャレにならないので一回水入れてみましょうこれキャンドゥのシェラカップは250まで目盛りがありますねちょっと200にしましょうそこまでないかもしれない さっきの説明書だと310って書いてましたけどねまず200ぴったり入ってますこれを移してみますはいえー、200でね9割近く入った感じがしますので310っていうのは本当に満水にしたらでしょうね多分200ぐらいにした方が無難だと思いますでふたをねじではい はい、普通にキュッと締めましたでこれを振ってみますちょっと水が出てますねね割と激しく振ってますよこんなふうにすると割とやっぱり漏れますね、はい、だからこういう使い方は良くない ということですね。当たり前か。はい。ということが分かりました、えー。ただね、あんな激しく振らなければ大丈夫なのかもしれません。では続きましてね、お米を実際研いでみたいと思います。えー、これも、最近よく登場するようになった、<笑>ガラスのおチョコ。これね、えー、すり切り一杯で米がね、50g 入ることがあらかじめ調べて分かってます。0.35g です。えー、まあ、シェラザルとかを入れて、 ちょっとやりにくいかなこれ入らないですねきれいにねちょっとやりにくいなやっぱり洗う時は普通のシェラカップの方がいいですねなのでこういうとこにでは米も研ぎ終わりましたので、えー、こちらに移して持っていきますこうですねはいでももお水もね お米と同じ量これぐらいですねはい OK ですで、えー、これの蓋をきっちりとなるべくぴっちりして、はい、でシェラカップに入れてでこれで閉じて置けば持ってきやすいんではないかなというふうに思います、まあ、今日はね、あのー、検証なので 丼物をね料理してみようと思いますけど、えー、こういう風にして持っていけば、えー、どっかね出かけた先でパッと出して炊飯ができるということになればいいなという風に思っております色違いもありましたのでねこれとあとオレンジ色とあとこげ茶色のねこういう円錐状じゃなくてあの円柱状のねものもありましたまあ興味がある方はねそういうのも使ってみてもいいかもしれません ではここからはねあの視聴者さんにご提案いただいたこのキャンドゥの白カップリッドディッシュを使ったどんぶり料理これちょっとやりたかったのでそちらを挑戦していこうと思います、まあ、収納するときにねこれ 11cm のカップですけどこういう風にしてこういう風にして持っていったら、まあ、1つね増えますのでね、えー、取り分けてとか小皿に取って食べるときは まあ、こんなふうが便利かなというふうには思いますそっち系の人たちからね質問をいくつかもらったので回答、えー、しておこうと思いますえっ、ー、とねまずこのリットですね、えー、何かも言ったんですけどキャンドゥのリットですけどこのパッケージによると、えー、深さが 1.4cm14mm ですね っていう風になってはいるんですがまあねそっち系の方々は割と、えー、その筋の方が多いので、えー、ちょっと正確に測りますね、まあ、正確っつうてもね限界がありますけど1 3 3ミリなんですだから、えー、1 3 3ンチぐらいなのでまあ 1.4 っていうほぼほぼ近いんですけどね 若干浅いかなっていう感じですご要望多いのは、えー、これの上に蓋をしたいと要はあの前回ねこの上で目玉焼きを作ったんですけどまあ蓋とかしてなかったんでね、まあ蓋とかをすればさらにねいろいろ調理の幅が広がるっていうかねあの蒸し焼きとかいろいろできるのではなかろうかということでまあごもっともですよね例えばこれもう一枚ね 同じリッドをこうかぶせるそうするとこの深さとこの深さダブルになってあの今測った感じでいくと2 6ミリぐらいの高さは加工できるまあけどね目玉焼きやったら結構ギリギリですあの黄身が特にボコって盛り上がってるね大きい新しい目玉焼きとかだとね特にギリギリになっちゃいますこの白カップリットね昔からある方 こちらですねまあ、これは私があの加工してるんでねあの買ったままではないんですけどこちらを使う場合もよいしょもちろん綺麗に乗りますあのぴったりフィットはしますこのね、えー、溝になっているような部分がねはまりますそれはそれでねいいんですけどもうほぼほぼねもう深さがなくなりますのでこれやっちゃうとだから多分ね1 2ミリぐらいしか深さがないので ほとんどね何も入れられないぐらいになっちゃうと思いますあとこれですねでこれもねあのー、一体のサイズないんですでこれちょっと大きめなんですそうするとねちょっと気持ち悪い感じこのシェラカップのね取っ手のところで、えー、はまらないので気持ち悪い感じこっちだとねちょっと内側に下がっちゃう感じねこんな感じ なので、えー、これもね、ちょっとこう、使い勝手があんまりよろしくないかなと。で、えー、シェラカップを置くのはね、一番いいかもしれません。これだとね、まあ当然ながらぴったりではあります。ただね、つるつる滑りますのでね、こ う, うまく乗せれるかって、それはちょっと微妙ですね。乗らないことはないけど、うん、まあまあ、たぶんね、シェラカップ皆さん結構持ってらっしゃると思うので、 とりあえず蓋っていうんだったらシェラカップが便利そうかなって気はしますねあの不安定になるっていうねデメリットかなと一番私がいいなと思ってるのは、えー、ワイルドネスのねワ<笑>イルドネスってセリアのねこれはシェラカップにスタッキングできるサイズの小皿ですこれを入れると微妙に浮くんですけどね浮いちゃうんですよねだからきれいにはスタッキングできないんですけど まあまあまあまああそれでもいいよっていう方の場合はねこれだったら持っていきやすいと思いますはいでこれはねサイズ的にはこれよりもねちっちゃいんですただ不安定になるっていうかまあき綺麗にカチッと収まるその固定される感じはないんですけど少なくともねシェラカップをギリギリ乗せるよりはねえ落ちたりすることはないかなとちょっと当たったぐらいではね大丈夫かなとなのでこれで蓋をする っていうのがそのご提案いただいたね視聴者の皆さんの趣旨え中を蒸し焼き状態にするとかね、えー、蓋をしてねよりあの温める効果を高めるとかねいう意味ではいいだろうなというふうに思ってますでこれ被せた時にね多分加熱するとこう持って持ち上げるの熱いのでまあなんかねこれあのステンレスですけどあの磁石がくっつくタイプのステンレスなんですよあの鉄の要素が多いのかな なのでなんか何でもいいんでね磁石でこうやって持ち運びしてやればいいような気はしてます今回はですね視聴者さんのご提案であこれやってみたいと思ったのがの焼き鳥タレ味。えー、これで、えー、親子丼を<笑>作りましょうもうすでにね、えー、お米は入れてます、えー、っとかれこれね30分ぐらいちょうどね浸してます火をつけましょうか はい今回ねまた即席動画なんでねテロップつけてもいろいろご色あると思うんですけどねちょっとそこはおおらかに見てくださいお願いします油は敷いてますのでここにどのぐらいまあ卵ものせるんでねあんまりパンパンになると困るんですけど いや、けどね、まあ、全部いきそうですね大体こうなると全部いきたくなりますよねおそらく皆さんの場合もということで全部いきますで卵ですね卵1個分ちょっとなるべくちっちゃめの卵にしたつもりですけども普通の卵なんで全部は入らないと思いますこれぐらいかな うんまあ、せいぜい入れて半分でしょうね1個は入れるとまずいなっていう感じがしますので蓋をします蓋がなんか卵でくっつきそうですねなんか蓋の卵閉じみたいになりそうですけど10時40分41分かなもうはいえー、ちょっとね予想外のことが一つ起きました卵があふれそうです 脳が溢れそうなのは斜めっているせいか溶き卵がね周りから溢れそうになってくる感じがあるので決してね溢れるほど入ってるわけじゃないんですけどね。 炊飯がうまくいくかどうかはねこの匂い蒸気のねこれでもう判断を私はしてますえー、15分ぐらいかなちょうど経ちましてほぼ火もね今消えましたね多分という感じなのでこっから蒸らしに入ろうと思います はいえー、まだね10分も経ってないんですけどふと思ったんですけど今ねこの余ったやつこれをねうまく使えばよりおいしい親子丼になるんではないかな と, <笑>ということで今のうちにこの出来上がった親子丼のね、えー、食材をご飯の上にぶっかけてその上からこれもぶっかけてちょっと蒸らした方が美味しく出来上がるんじゃないかなと思いつきました。 はいということで思いついたらやってみたいのでやってみますまず開けようと思うんですけどこれね多分もうこの蓋自体がね卵閉じ状態になってるので<笑>開かないんじゃないかとほらね<笑>、えー、予想通りねえー、ということでちょっともうちょっと強い磁石これでいっかこういうのね、えー、ちょっと強めの磁石で うおーっとこれはすごいぞっていうかめちゃめちゃ美味しそうじゃないですかうわーここにいっぱいくっついちゃったなやっぱり取っちゃいますはい取りましたはいこうですねはいいきます おお、なんだなんだタレが落ちたのかなあ、焦げてるんだ。よかったー、開けておいて。もうこれ以上焦がしたくないですねん。けどね、いい感じです、今回も。大成功っぽいです。ということで、こいつを映しましょう。こうかなちょっと待って、カメラがあるからね、やりにくいんですよね。<笑>こうかな はい行ったか行ったか行きましたか行ってくれましたかはい、えー、こんな感じでどうでしょうはい、えー、これはねまた来たんじゃないですかねこれはやばいなこれ余ったやつをねここに<笑> かけたいですよね、どうしてもだ か, かけますよちょっとかけてでこれでいいかなはいこれでいいねはいえー、ということでね10分ぐらい蒸らしましたねじゃあちょっとねえー、瞬間ですよ待望の瞬間ですよ行ってみます 予想通りですねはい<笑>これはね<笑>優勝ですよあの岡野さん優勝ですじゃあいただきますうわこれはこれはちょっとねやばいなこれはこんなもんちょっとやばいわ いきますよちょっとね震えますね。 でもね、まあ、結構あるんでやっぱりこのステラカップだと私は 0.35 ぐらいがいいですねなんかこう無理がないというかねいやー美味しかったごちそうさまでしたということで、えー、大成功でしたこのちょっとちっちゃめのねセリアのねワイルドネス<笑>なんていう名前か忘れましたこれはね結構いいですよ 皆さんももしねこれ系の料理したい方はね1個持っとくといいかもしれません、まあ、ただね玉落とじ状態になりますからなんかこう強いね持ち上げるものがいりますねもともと使ってたこういうなんかこう普通のね磁石だとあの、特にね持ち上げれるんですけど何かでこう、くっついちゃうとね上がらないっていうのがありますのでねそこは強い磁石があった方が安心でしょうね 何かにこう引っ掛け溶けるしね、料理が終わったと。はい、えー、ということで今回もね、ご視聴ありがとうございました。なんかいろいろね、可能性が広がってて今楽しくて、すっかりアルストスタイルねあの、撮ってるんですよ、素材いっぱい。ただね、編集を、編集終わってるのもあるんですよ。ただね、アップしたりするのがね、なんかこちらが楽しすぎてね、後回しになってるという状況になりますが、えー、よければね、 高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。